かね、したら2位チーム、チーム、今負けたあの野口君のとこと、さっき の, あの4代目のとこと、先方プレイヤーを決めてください、先方固定になります、2位抜けチームは先方は固定になるので、申告してください、2位<笑>抜けしたのは、どこになるのかな、ホワイト企業はストマック、桃尾、ザンギが先方。はい、はい オ マ, オマオニャのチームが江戸君、チュンリー、えー、とペオペマイ君のところはころ、ね、オペマイ後と4代目は誰が先方かな手を挙げてもらえると嬉しいかな、ね、後藤君だこのチーム後藤君<笑>で今負けた野口博士、バイパーは相談 中, 相談中 はい、野口君が先方ということでザンギ、ザンギチュンリー、リュウバルログが先方ということでじゃあ ABCD にそれぞれ札はもう貼られてますねはいじゃあちょっとカメラはょっとあのホワイトボードの方に映せると一番良いのですが、えー、今ホワイトボード、ね、移し持っていきますので。 でえっ、ー、と今壇上さん、壇上にカメラさんいますので、そちらの映像に切り替える感じですかねギリギリ間に合うかってとこだな、時間ちょっとですね、えー、時間の都合上<笑>決勝トーナメントも2台進行になってですねいや、1台。1、うん、台行きます。1台行く、1台行くすか了解で す, はいギリギリす、うん。ギリギリギリ行ける気がする じゃあ パ, ッパパ、パパちょっとねやっていきましょう、えー、皆さん、それぞれ1位抜けした代表えと小高チーム、増税前の刹那代表 と, えと大磯の代表でプッチモリーの代表とカテゴリー 7A でいい の, かなの代表くじ引きはくじ引きであの春順番を決めるくじ引きです。 春順番をやるくじ引きなんですよ。くじ引き引く順番はその四人でまあじゃんけんでも決めていいですよ。じゃんけん早急に。おいしはい、えー、切り替えありがとうございます。いあれ三人しかいない。あと一人。えー、端ジンどこじゃないの？あうんハどこです。あもう四四四番四 番, 番目なんでなんできないか。三人でじゃんけんして。 な い, いなら。四番目にしちゃっていいんじゃない、うん。じゃんけんしてくださいな。お願いします。じゃんけんで別にあれですかね、あのう、結局くじ引き。引ける順番ってだけなんで、じゃん、丸くじ引いて一番に勝ったからって、最悪な可能性もありますからね。 はい、1番引いたのは1番引いたのはえ返事がねえけど<笑> 1番引いたのはたなんでくじ引きでトラブルが起きる<笑> 1え<笑> ?1 が7になってるじゃあとりあえず7七というかその1番あ、プッチボリ持ってる。 今日、鈴鹿はあのー、1回戦、2回戦、3回戦9たて中負け知らず全部鈴鹿が3たてしている、あのー、MB、ちょっと嫁さん来てるんですよねそうですねそういうの強いですよね、やっぱさあ、割とあっさり決 め, 決め た,、ね、決めたホワイト企業にぶつけるまあキャラクターがね、ザンギ、フェイロン、リュウなのでまあ、ダルシムも生きてきますしありでしょう<笑>さあ、次2番を引いたのはどうやら小高のとこみたいですね小高がどこに行く 小高は週刊連載始めました、魔王のどこに行くあらさあ次が、フジモンのとこですね。フジモンがじゃあ残っているのが武装戦線、そう身内を狙いに行くのか、博士、野口を行くのか、と博士、野口のところ、ね、に行った。じゃあ、ジ君のとこは申し訳ないです、くじ引きする権利がないので、大磯は武装戦線、一番きついところですね。そこに行きましたと。 じゃあ早速ねプッチモリとホワイト Q ホワイト Q はもうあの1人目がザンエフって決まってるのでプッチモリ 1P2P 選んだ上で先方プレイヤーを申告してください 1P2P もプッチモリ1位抜けチームが選べます1位抜けチームはあれですねもうすでに 1P2P どっちの席取るかプラス1人目誰にするかっていうのを決めといてくださいねよろしくお願いします さあじゃあ、決勝を始めますみたいな感じのあれをちょうだい、はい、じゃあねえー、コメントもはい、はい、えじゃあ決まったかなさあ先方戦はあ、決まりました、はい、それでは時間がないんで行きましょう決勝トーナメント開始ですよっしゃーよしゃーお願っいましよし さあ先方はネモブランカと、えー、モミオザンギブランカ・ザンギという形になりました、まあ、ここは先方分かってたのでい使いやすいブランカを出したというところでしょうさあ行きましょうまずはアントミから削ってリード取っていくネモブランカさあ体育当たんなかったか無理しない まあ、このカードねあ、まあ、ブランカ有利だとは思うんですが、はい、結構やっぱ、ワンミスがはいはい、はい、ワンミス許されないですよね、まあ、置き詰めも読み合いになってるんで、どれかを選択すれば逃げれると思うんですが、はい、基本は弾じかなきゃつまないんですけど、なるほど、うん、この間合で立ち回ってれば大丈夫というところでしょう、ショーパンで止められても痛くはないさあ、すラ当てにいく、削って。 あとはどうしようかタッチオンってキー衛星さあふ裏開幕裏パワー相当思い切ったことをやっていますが、ね、リバラン食らいたくないですよねすブランカ戦ややっぱランに、えーまあ、返すかガードか飛びかまあいろいろあるんですが食らっちゃうとね一気に陣地も取られるんでそしてこの削りで安定にダメージ取っていこうと いうところブッシュうまいよく見えてい る, てるさあおっとここでいけるがどうだ、うん、さあリバーサーステップは難しいんですよねジャンプ大キックネモブランカが取っていきましたいやネモブランカかなり素晴らしい動きでしたね最近のモみをかなり強いんですが寄せつけなかったって感じですねさあ当然かぶせで出てくるのが ブーブーでね先ほどからへ、えー、さ, さっきですね中野ブラウンドが負けてしまってますのでここはねぇ、えー、再びですねさあレックから四段広いこれ痛い大パンチあとはもうまさけ じゃあすみませんギャラリーの皆さんもう少し前にお願いしますはいすみません一本前に進んでですね皆さんで見れるようにしてくださいよろしくお願いいたしま す, しいしますはいご協力さあ一本取ったが文鎮の顔に余裕はないまあ当然でしょう決勝トーナメント3段ピヨピヨラナイがかなり厳しいさすがのこの 体力差は何かやっちまわない限りしかしどうだ？ あ, あっとこれはまたあっと広いない が,、ま、ないが全然残りカウント考えればいけるあとこれが バ, バレていた。時間がない。あさあタタショックうまく止めていく。 大石中身大石ここはやってきましたさあブランカがリードレックああ三段よく確認しましたナマレッカああサインやっとミスったカモシャシャーガミ大パンチさあここで ここで、まあそうか、うん、ダルシムか、まあ、残っているのはリュウですからねダルシムでもバイソンでもというところなんですかねフェイロンに対する勝率の高さを優先したのかな、まああのー、バイソン・フェイロンは、ね、ネタ的にやられることはかなりあるんですからね。 ウェイロンにはこんなことになってしまうんです投げ返しは非常に危険、ま、ト, トラブルトラブルトラブルストップです鈴鹿どっからトラブルあ違う違う一ラウンドの途中から アイさあ、とりあえず一ラウンドの途中からということで、はい、あのー。まあ、多分違和感しょっぱな、あれ、なんかおかしいな、おかしいな、ラウンド2で、あの、ようやく確信したんでしょう。ということで、あの、文珍今一ラウンド取ったが、申し訳ない、あの、ダルシム対フェイロン、ラウンド1からやり直しだね。多分投げ返しが出なかったのね。今あ、そんな感じだと思いますけ、ね、さっきもあれだね、あの、一側の筐体ボタン引かなかったね。 さあ、えー、ブンチーくもね、それでオッケーということであれば、まあ再試合ということで行きましょう。まあ、筐、ま、体、あ、トラブルはね、どうしても突き戻るんだので、あとはキャミステージを…時間が、はい…あ、そうキャミステージ確かに、キャミステージをそのままあ の, まま の, ままのまま持続 さ, させたいので、ててあ、えー、死なないようにして、死なないようにして。ガードでちょっと粘っていただきましょう。あの、倒さないように、死なないように。うまく粘って、タイムオーバーまでガンガードみたいな感じの。 うままいこと、まあ、最悪2ピガーじゃあ1ピガーで乱入するまであるんだけど<笑>とりあえずまあ、あ、そうですかねあとりあえず粘ってぶち、はい、左左に向いてぶち君左向いて左そうそうそう<笑><笑>いいねいい笑顔だねゆとりあるから大丈夫、はいボタンボタンチェックですボタンチェックですさあさあさあなかなかねあのあ…ボタンチェックしてる松田さんを映したいね レア画像ですね<笑>、レア画像ですよ、増<笑>田<笑> さ, さんのプレー、プレーっていうか別にボタンを押してるだけですけど、レア画像です、結構ね、きあ の, 体、ね、あの夏の陣のサードで、実は、増田さん、決勝トーナメントま で, <笑>で、志村けんが上がっておりますんで、意外とそんなレアでもなかったみたいな<笑>、<笑>そうなんですね、それは失いやでもすげえな、決勝トーナメントも残ってるんだ。なんかあの元気かけ そうそうそうそう松田みたいなそういうすげえチームだなすげえチームだったみたいな引<笑>、ね、くね<笑>それぜいコーヒーズで、ね、松田さんが二人抜きとかしてたな<笑>マジだ<笑>コーヒーズで、ね、だいぶまずああ今いいねあの乱入してほったらかしてんだ、うんうん、あれーなんだあの最終的にどっちか勝つようにペチみたいな感じのラウンド4、うん、ファイナルラウンドではペチッと当てといてね両方ゲームオーバーじゃなかったっけこのゲームってあそうです ね, ですねラウンド4はねファイナルラウンドの手前でペチッとなんか当てておいてくれれば。 <笑>最近はあ、あれなんですよね、あの相打とかだとお互い負けになって、うん、カウント進んじゃうんですよね、最近のゲームっ て, やめてほしい。いきなり3ランド目みたいな、うん、あれやめてほしいですね、あれ<笑>。だから正月払い引かなかったんかな<笑><笑>そ、升田さんのさーチェックろう。さあ、OK っぽそうですね<笑>じ、じゃあ、文鎮君、うん。 今対戦し合ってる同士で仲良くしゃべってましたからね、<笑>今、鈴鹿と文珍君、どんだけ和気 あ, あいあいだと。じゃ文珍君、サくッとはい、はい、こういう時あい。あっという間、じゃあちょっと仕切り直して、文珍君、先ほど1ラウンド取っていたのはちょっと申し訳ないが、スタートしょっぱなから仕切り直して。<笑> はい、では再開となりましょう皆さん応援よろしくお願いします<笑>さあ開幕レック、やりにいってるぞ投げ投げなるほどああやって潰してあかなんだ今の<笑>今なショーパンで透かして投げをやろうとしたんですがなんかショーパンじゃなくて中盤から出てたのかな 結果的にスピンを取ったからっっおいあとおっ と, おっとしかもフェイロンが投げている投げ返したちょっとしかしなんだかんだねピヨったピヨるかね持ってる持ってるああ さあ、しかし投げを入れてますね危ない今のは投げを入れてるのでなんかすかされてもフェイロンが投げてるみたいな感じでしょうかちょっと対策ですかねおおとんもない あ, あしっかり読んで た, ししここた今日の鈴鹿持ってるな強いいまだ連勝中さあ白ダルシム戦には定評がありますが久しぶりですからね、えー おっと今燃えたのちょっと痛いなさあ強気でいくさあランドスライクこれはめくりからコンボ行きましたあれはーーガードできないっぽいんですよねさあリバサョ竜巻合わせていきますおおマジかリバサチョップ さあ、さすがにやりすぎたか？しかしどうだ、勝利！ちょっとやりすぎたか？あ、なんか白もちょっと、ああ！ 今かか、まあ、しょうがないかなさ ん, さんざんすらから使い見せられたらあれ引っかかるよしかもちょっと画面あれ捕まえてからグランドサイクル見せられてからいや今のは鈴鹿が分かったさあ続いて増税前の刹那とえー、どこだ鈴鹿連勝継続中え何たらえん だ, な、えーなんだえー、週刊連載始めましたあいつ強えなさあ ガードは で, できない。で き, るできんの。できるあ、スラーできチュースラーできんの。め巡り合う。でも、ガードした後、不利じゃないけん。あ、竜拳、うんね。まあ、ゲージやった時に、チュースラーショースラインというのは怖いんだよ、まあ。そうだね。さあ、えー、ここ小高指定したってことはあれですかね。まあ、中村紫で、マオはいけると踏んだのでしょうか。でしょうかね。うん。うん さあ、もうじゃあサあさあさあさくッと座ってスタートボタン押しちゃいましたキャラミスだけは勘弁ねゆっくり押してねさあ江戸中莉対小高がいっさあやっていきましょう、まあ、これは当然だから小高を先に出して後ろ二人で魔王に行くという作戦だと思います さあ開幕はどうだ投げて投げてさあそれやりすぎ<笑>しかしどうだこれはガイルのペースがついてるがうるさいとは失敗投げ る, 投げるガムった体力はやばいんです<笑>ガムっていきましたこのキャラのさあ下がりソニック さあうまくガイルペースにしてやっていきたいがちょっとチュンリンのペースになるとゲージが溜まってしまうなのでガイルはちょっと動き続けないといけませんその難しいところさあスタブに中足入る中足中足今のリフト一歩勝ちさあこれは削って OK というところ裏剣入った あと当たるさあここでリバスピ<笑>リバスピ強いですよね諦めてください訪れはごめんなさいおとずれ音砕いくあとっとサンマが出ないサンマが出ないかあれは落とす技が中サマーしかありませんソニックを打った後に出せば相当安全 足丸いいやよく打ったな今のチュアシ<笑>さあとりあえず削るチュアシ頑張って打った相打ち聞こえどう だ, どうだ裏剣が入るさあ<笑>中キック<笑>さあ小高がまずは作戦通り 一勝というところでしょうレッドブルを飲んでグイッといきますさあ音ここで西尾ベガ西尾ベガ。訪れに関しては本当に申し訳ないですもう今更ちょっと立ち上げ直しができないのですいません音なんだマイジャンプさあしっかり待ちますねこのメガ 下がってソニック？ここはいった。さあうまくアイド取って、あうまい。投げる。あ受けない。下がりショーパンチで一回寄せていく。あっと今のはおお。どう？どうタッチ？マジで？うおすげえホバ。歩き投げしたが。行くしかないんだよねこれも<笑>ガイル。削りがね。しかしこれは苦しい。あっとそうださあ。どうだ？ ダ、う、ブ、ん、苦し い,、ね、に苦 し, い, いしかし相当今我慢しました ね, 今 ね, ししたねサイコとかダブルにいきたいところに<笑>さああっとこれはピヨリソ…ピヨラないがおーっとしっ か,、ね、かりとサマーアグッタテイグ<笑>あそこ ちょっと引きつけたとあと危ないかもしれないですね、画面端に引っかかって逆にみたいなパターンがあって、使われるとありますよね、早出しでよかったですね<音楽>、さあどうだ、ここは投げを避けてバックジャンプしている、再びソニックモードになる、さあ体力はメガがリードしてて、ここは裏 剣, 裏, 剣裏剣、画面端に引っかかった時は裏剣が入ります、<音楽>めくり、ここはガード、下がってソニック。 ナイトメアを警戒、何と、ここであ投げ返し、いやー、ここは投げを失敗した、これ は, これ は, 痛, いこれは痛い、これは痛い、あさあ今、アイジャンプ、空対空しようとしてました、さあ、ここまでは青写真通り来ている、マオニ上がり、理想形で来たね、ええ、すごい理想形ですね。 さあ大将もうどこまでいけるかといったところお う, うまいな。マジかすげえな。小気味たらうまいな。ーサイダーこの最大すごいですね。さあこれを貫たさあ、ま、前ジャンプをやっていきますが二択でサバー。おーまじで？え？あれそうなんだ。えなにまあカラキャンサバー？ ななのかなあー逆に逆に前歩きちゃうことかも大したもんですがなんかちょっと歩いたようなように見えた、ね、気のせいかソニックを綺麗に抜けましたねサバが打っていくサバー さあここでもう一回投げてどうだバックジャンプしかしハイクローそこれあさあこれそこで、ね、ハイク ロ, イクロそれが来るかねマジか今ハイクロすごいね、えー、よう打ったなさあちょっと今自分に酔いしれてるような顔してましたね<笑>眩しい さあブランカ、ベガでマオに行こうという作戦さあまずは中ムブランカブランカとしてももちろん強いですが数々のネタを持っているというの ね, そうですね特に大会では強いやっとしング、ま、はを取ったらナカムブランカさあ今のちょっと遅らせてのスネークアッパー。ね 当てられない。そうですね。なんだかんだで体力追いつかれた、ねさあ。しかし空対空上手いぞ。腰乗ったか。うんうん、あさあしかしどうどうここでも移動掴みタッチショーキックで抑えていく。ちょっとスカシローリング通しちゃってますね。 まあ、バルちょっと返しづらくはあるんですけどね飛び込んでいくさあ体力ほぼ五分だがさあこれは怪しい難しい ぞ, しいぞ相当難しい無理はせずチクチクでいくしかないか飛びが入ると、今のは痛いさあどうだわからないこれできて テ, ー ラ, ーテーラーが出るうわ こ, この引っ張り、ね、しかしこれは確定、えー これは確定いやよく今テラー出したねテラーがすごかったです今ねよう出したなうんさあしかしまだ3ラウンド3あうまいさこれは得意のすかし投げ電気で行ったとこだったか投げているいおーっとおー危ないとこが来たさあもうローリングつかんないがお う, うまいさあ逃げるかつんでるのはブランカ<笑>さあ リ, リードしてるぞ<笑>出したいパンチ っくあっと今のはどうだ苦しい苦しい ロ, ドットーローリングーローリング<笑><笑>さあなんか<笑>中村さんのあおりが<笑>今のローリングはちょっとでもちょっと面白かったですね分かっている100人が100人分かっているローリングでしたから、ね、今ちょっとローリング面白かったですね今全員が分かっているローリングでちょっと難しいんですよね 引きつけてバックジャンプ投げか、えー、とりあえず軽バックスラーでごまかすかとか ね, いいねちょっと難しいんですよバンログはいい、ね、全員がローリングで多分削り殺されるのかっていうところで<笑>いいローリングでしたねさあじゃ あ, あの第3試合ですね第3試合もう先方プレーは決まってるので<笑>先方がそあそこはえっ、ー、と大井ソと見えねえ<笑>どこだっけ あそこは後藤君が先鋒です後藤君んが先鋒なので瀬尾君んを被してますね後藤君が意外ですねバイソンかと思いましたがバルログ用に取りたいとかに取りたいんですかねまあ4代目は誰が倒すかということにはなると思うんですけど、ね、しかしあれですかバイソンでラクチュンリー、うん、だと思うん俺、うん、もちょっと意外だアロママさんからっていう気がしたんですけど ただ、今日ここまで一番活躍してるな、この後藤流。めちゃくちゃ強いですね<音声>さあ、対するは元竜使いのセオチュンリーさあ、ゲージが立ったお、ダイ打ってくああ、安いがでここでとりあえず画面端を入れ替える対、うん、空戦列 そうです、ね、安いけどまあまあよしとお投げるおお珍しいずらし投げさあだ死んでないので微妙なところ<ス>さあなんとかゲージを貯めたいセオチュンリ危ない危ないところだな<笑>さあう。っあっお<笑><笑>ととっととととととっと何<笑>か超苦笑いですが<笑> さあ、この超太陽型チュンリー結構珍しいですからね他の地域とはいない形さあ最強が速 い, い, が早い先にゲージをためましたおっと暗い投げ失敗かなおーおーマジかこの龍ちょっと後藤さん後藤さん今日強すぎないあのなんかやばいですね<笑><笑>後藤さん今日ちょっと強すぎなんだけどどういうことなの本当 さあゲージを貯めると見せかけてそんな貯めてないあボタンからボタ ン, ボタンですねは い, ああいトラブルちょっとアンピー側がよろしくないのか な, なかこれ B 兄弟でやります増田さんどこから聞かなかったのかなちょっとそれもありますよねうん11っぽいからやりますか後 藤, 後藤さん後藤さん一応 いつ…あ、まあ、じゃあ一 1, 1からじゃあ対一から一対一で、まあ次の試合取った…っ次のラン取った方は勝ちということですねさあ、ちょっと水が入りましたが<笑>さすが芸人さんこういう時にパフォーマンスを…さあ、こういう時に、こ う, い, ういでくれるありがたい、<笑>いね、ありがたいこういう時に、えー、ちゃんとリアクションしてくれるというところですね<笑>あれ、<笑>チャンプがいる ジ<笑>ャンプて笑ってですああいましたね。キャンプカカピタン<笑>初代 SFC スーパーミコン全国大会優勝。<笑>カピタンダルシム。して無敵時間をアピールしている。アピールしますね。無敵時間今結構いろんなはい。ステージは合わせれないっしょ。うんさすがに。うん。DJ ステージ。さっき言って誰ステージだったっけ。DJ ステージ。はい。 どうした？失礼。ちょっとあのシーンとしてるのもあれなんで、とりあえずね、なんだ残り四十分結構押してます。いやギリギリ。ギリいける。ギリギリ。ギリギリ。もうはじ。ボタン一応あっちもチェックしてる風だけど。でもあれ…<笑>確かに面だね、あー、うん、あれ、うん、スタート押して始めてボタンチェックすればいいんじゃない？な何をやってんのかな？ ちょっとかんないですけど今何中レバーがおかしい違和感がある あ, あそう、そうなるとなかなか簡単な話ではなく簡単な話じゃないですね<笑><笑><笑><笑>どっちの方があれかな<笑>実際そのレバー違和感触って違和感と実際動かして違和感で違うと思うのですちょっと言ってる側に確認させてやってみて試しに遊ばせればいいえ あ、ああ、動かして違和感があったあもうキャラが動く以前にこう、なんか回し た, り動かしみたいのが多分あのさっきあれじゃない あ, あの、二大進行のときに使ったんじゃないいや、厳しいね、そうするとまあ、なかなかね、この辺もうだいぶアーケードの筐体もへたってきていったりするところもあるんでまあ、レバーとボタンは消耗品だからあんま関係ないのかな。 とりあえずボタンはどうなのかなボタンをどうこうするほうのが結局そっちのほうが優先っぽいねなんか速そうな気もしますねうそうなるとセロ様セロ様たぶんそっちでやるなこっちレバーがなんかうんぬんかんぬんらしいのでちょっとホワイトボードの移動をしてお い, いたほうがいいのかなしたらじゃあ どううしようかねで手でも振っとくか2ラウンド目をどうしょうあのそのボタンのトラブルがあったら後藤君、勝ってるから 2−2 でいい ラ, ラウンド1取ったら終わりちょっとあの違和感全開になると思うけどあの後藤さんと瀬尾さん申し訳ないです次の試合はラウンド1のみです 1 本, 本取ったりとかいうのはしませんしない、うん、同じだ。ゲージ持ち越しとかないから時間の問題もあるんで、えー、1ラウンド目の1本勝負ということでお願いします DJ ステージだったの最下 そ, そちらで再開お願いします11111で ボ, ボタンチェックだけして す, すぐにえっ ああじゃあラウンドじゃあ先にじゃあ瀬尾くん取って二本目後藤くん取ってそうだね根性値確かにあるからね申し訳ないしょうがないです<笑>じゃあのサクッとじゃあの聖子くんこの中に殺してあ次は龍殺してで後藤くんその後ラウンドにでサクッと地に殺してください確かにな一ラウンド目と三ラウンド目やっぱ違うんですかね違うな確かにヘルネーションパンチね さあホークステージになりましたさあじゃあ後藤が同じようにあのサクッとチンに殺してくださいさあチ ェ, ク、ま、ずチェックですねショーキックのチェックこれは大丈夫そうなのでアッパー昇竜拳アッパー昇竜拳アッパー昇竜拳さあ勝負の3段の目ここから再開になります<笑>さあお互いちょっと精神状態難しいですが さあゲージめゲージ溜めでスタートをしておりますとなるは後藤龍画面端維持しつつしかしここで貴公園打ち返したかさあウはゲージが立ったーズはこれは強気に打ったか強気のファイヤーこれは抜けないあっどっと転がしてた、ねったね、あ、よく投げ返したおお、抜けるのあれあしかしちょっとどうだこれ うまいうわーしかし中国戦強気すげえな暴れどころじゃないですか完全にチュンリー頑張って打たやしですよ何も打たないまで あ, あそこさあ2人目出てきたのはアラバマ後藤さん後藤さん強すぎる かなり…北海道という投げて土地なので強い強いとは言われながらも対戦に偏りがある感じですがやはり強いさあゲージを溜めてとりあえず打ってこれはちょっと意外な感じだったなおっとギリギリのところでかわしているゴ強盗龍 さすがに力ないいないよく中盤は入れましたね、今、えー、<笑>地面にそういうの超うまいんですけど<笑>さあ着熱が一歩早い。ったあるもう減ってないる思なね、 ファイブですかうん今の投げ角でしたがねさあ見てからかさあ見てからここは見てからグーほうさあゲージがもう溜まっている超溜まるどういうことだうぅ ー, ー<笑>投げる投げ先ほどは下段をまずだ。じゃあ赤身大キックううわしっかり反してるうまとりあえずどう だ, どうだゲージが溜めたいゲージがだ ー, ー間に合わない いやいい試合でしたね。<笑>さあ出てくるのはオッペンマイ。 さあうまいです、ね、いバイソンの暴れたい技をことごとく潰しているしかし振り向きクレイジーあるぞあるぞつてておかむさすがにもういこ う, う超パンチ冷静冷静マンよくあの歩きつかみ通しましたね通きましたね今ね、えー、わっといちょっとお手前が怖くて手出しづらくなってるか、えーえー あっと。しかし。チクチクチクチク当てて、体力をだいぶリードした。うおーお、バックジャンプ、許さず。あーっと、今度は。どうだ。おーおー、チクチク。あーあー、今。ああ、投げる。多分、アッパーヘッド入れてたと思うんですけど。今逃げたらねうん、完全に読んでましたね、ね、うん、今ね。完全に読んでました。あれだけ。 さあ三ラウンド目は一点オペも一点だが、強気強気強気だやし、いいカム、<笑>強くね、<笑>ねじ込みましたね。太いですね。えー、さあ問題のキャラさあ問題のキャラです。問題のキャラです。このゲームはこの男のためにあるのかどうか今試練の時です。<笑> 多分ね、荒マさんも対戦経験どうなんですかね。ねえー、全然ないと思うのでおっと、珍しく対空ミスが始まりました開幕開幕マイジャンプはでも、かなりあれですね覚悟を決めてる感があります ね,、まあそうですねえー、やってやるぞ感ありますさあ、とりあえずゲージをあっと、エッサカはジャンプ攻撃も強い。 さあそしてこれなら見てからいけますうおシックスうッと飛んでいる大大さあもうヘッドでピヨらせるリーチやっぱはじくともう終わりに近いんでなんとか開幕ヘッド<笑>しし思い切っているさあこうなるとおさあなんとか あ、馬鹿出ない。だが、ああ、通した、あるか。どうだ。タイガー打ちづらい、タイガーが打ちづらいぞ。打ちづらいですね。ダイヤシー。うっ、うわ、ひりつく。アンパああ、<笑>ここで弱。 500点クレイジーじゃギじギリ削れない体力だったのは幸いでしたさあ4代目ペースうわこく な, ない怖ない怖くない怖くない怖くない怖くない怖くないるしかし怖くしっかり暴れているしかし<笑> あうわー、立ち台キック、4代目踏ん張るさあ、大将、8DJ、キャラ的には相当厳しいですが、ですよね、あの逆に4代目も X 時代はですね、相当 DJ に苦しめられてたので、あいや、DJ きついっぽいよ、これ<笑>あ。なんで、やっぱり S にして、ここは貸したいという、うんうん、ところだと思います。あすねえーうん、<笑>さあ、<笑>が線は課題だと散々 カジさんから私聞いておりますが、ちゃんとちゃんとやろうとしたんですね。ねーエッサガセロ、いろいろ考えてはあるみたいです、ね、なるほどなるほど。ね、さあ対射戦普通に考えればさすがにエッサガー。しかし相手を取りに来ました。さあもう苦しい。 ショージャックがあるんでまだちょっとましといったところでしょうかうい。うーっと大シに大シこれをやられるともうエスタがガードルいいこれどうすんの<笑>エスタがもうガードルいい大足<笑>行くよく見てるいや隠ってるね今今隠ったね<笑>そばっとかまは出ない いや、確定マジで確定ですね今はっちゃやばいだろう。全然飛びが間に合わないそしてこの空に台足だからうまい人が餌が使うなよとああいけそうことです<笑>ああソばキャンそばっともそばキャンそばっとも抜けきれずい<笑>無情<笑> い や, やっぱでも X とあんだけできたやつですからねまあね あ, あのスライディングに差し控えされちゃういやー大磯悔しいねさあじゃあ AB が終わって次じゃあそのまま間ね C いやいいですねグッドゲームさあ、Gigi、カテゴリー 7A とムーディー・ブルース これは D ブロックの再戦になるんですねしかし、あれですねあの、徐々に何も終わったばっかりですが、やっぱなんかムーディーブルースとかって言われても、かっこいいですね、やっぱ確 か, に<笑><笑>かっこいいですね、<笑>単純に。バイパーさんの中で結構似合ってるってこともあるんですよね。あの さあ、えーとね、ええー、ちょっと押してはいるので、次の試合もですね、先方とか、えー、決めといてもらってですね。さあ、野口君見てから、先ほどすでに一回変わってる組み合わせになるんですね。野口君見てから、ふたちゃん。まあ、やはりね、バルク戦得意ですからね、この理由は。<笑><笑> さあバルログ戦には自信があるでしょう二ちゃん。おっとか し, しかし野口さんがかなり先手を取っている。いくら自信があっても勝利が出なければという話はやっぱりおお。ハイクロ負けんの あ,、ね、あ<笑>ていうか。よくこういうところでハイハイクロードのケアができますよね。<笑><笑>うわあ大好勝利<笑>よく見てる。 さ あ, なあるよ、あるよと体力5分チューチュー、これが大事、おっと危ない、踏みそうになったが、あーてこは見てから間に合ったまである、<笑><笑>立ち行き、うまい、あれなるほど、さあ、しかし、寺、チカッとたまってる、裏から行く、うまい、投げに行くのがうまい。 さあ、さんここにきて覚醒かちょっとふたちゃんも変わってますね、うん、勝手が違うといった感 じ,、うんうん、った感じあっ こ, これはやったじドったかードした中あーっと間に合わない<笑>今前飛びされてたら危なかったですがああ 早出しなるほど、あの早出し<笑>さあ手前打ちばれましたがトップスピンをミスっているしかしゲージは立ったのでこれはどうだ、結構食らってしまう爪もない、大ゴス さあ相談しているさあホークですね、まあ、ここしかない的なバイパーホーク対フタちゃんリュー さあしていくコンドルに勝利が出るさ あ, あっという間にこの体力差シンクはさあなんとか避けるさあ先打っていく勝利が出るう、えー、かつなコンドルが打てませんめり込んだがこれは確定 さあ、一回捕まればというところだがさあ、2ちゃんがゲージを貯めつつ飛べるもんなら飛んでみろと波動拳を打っているので打たない、打たないときは打たない<笑>そして安全なときだけ打つかどうだここでもう一回、坂がみんキックここもー剣読んでいる。 回していく。い<笑>今の一連の攻め見事でしたね<笑>。ちょっと今危なかったですね。あ、うまい。た中パチああ、竜巻のいつ。てか今大達ですか？あ勝利が出る。<笑>あっと今コンドルだったっぽいですね。 中パンチただまだ分かりませんからねあーあー対空派の低空ド動低空すぎましたかね足払いを狙った低空すぎるコンドルなので波動圏には引っかかっちゃいましたさあ大将博士に課せられたノルマは3枚<笑>しかも相手はふたちゃん無ジモンゆうがこれを3択しなければいけないふたちゃんがまだ一番楽っていうのはやばいですね<笑> さあ、ところ変わってケンステージ。まあキャラ的にはね、全然ダッシュもけるんですけど。まあそうですね、えー。キャラ的には DJ もベガンも行きます。これはかくってないがこちらも手を伸ばしたとこなので、ゴフタちゃんはため気ですね。ゴヒットはせず。 さあ、これは必要経費あっ燃えたがそうとりあえず血量 OK お使っちゃうこれはどうなるんだ3回目か3回目のシーン3回目はきつくねえが<笑>ああ3回目3回目マジで いやー二ちゃんの底力。投げる？よく投げた。<笑>さあ今な見てから打ちにしたな。うえ？何歩だけ歩くんだ。<笑>ここでファイヤーああちょっと低い。 高瀬もちょっと硬いですね。やっぱこれだけ思い切りやられると。さあスラでも避けますね。うまいな。ちょっと今危ないファイヤでしたが。ああマジで、ねね、フルヒット昇流拳 今、裏の裏でつかみに行ったんですけど<笑>しっかり返しましたね、えーえー、さあ今のところ藤本さん出番ないんじゃないですかえや、ー、えー、さあこれじゃ抜けたのが1位同士になるのであの先方はあのー、申告してください、はい、だじゃんけんで、ね、1ピン2ピンもう終わってるのかな疲れた終わってるありがとう したでと右側もあれから右側は1位抜けと2抜けが別行になってんのかな、うん そ, うだね、あそうですね右側はそのまま継続ですね<笑>あの後藤君が先方後藤君が先方というふうになってるので今勝ったふたちゃんゆうちゃんとフジモンは先方決めてくださいねサクッとスタートで、はい、えー、と先方はお鈴川が先方で中村絶好調の11連勝 11連勝11連勝の鈴鹿<笑>と、まあ、中村さんもさっきねいい試合やったんでかなりいい試合ですが あ, あとこれはさあいきなり電気が光ると危ないああ<笑>これ有利キャラで先鋒ってなると割とダルシム難しいですよね勝たなきゃいけないっていうプレッシャーがあって、はいはいはい、確かに、まあ、何甘えてんだって 話, 話なんだけどしかも画面端を維持しながら投げている 中村さんがね、相当ね、この組み合わせね、研究しててはいはいはいえっ、ー、とですね、ドリンクの販売終了しますので、えー、飲み会の準備が電気があった方がうまくてる電気があらいいやみたいなそう、あそこはファイヤーがいいんですよ<笑>はいはいはいはいそれに対しては裏が舞い飛びがあるんではい確、は、認、い、になっててダルシムが安全に行きたいんだったら何もしないっていうなるほどなんか出したくなるんでこのはまあヨガファイヤーモードにさせないように初手をそうそうそうそう取っていく感じですかね本命そこですね、やりにくいっていうか ただ、今回は鈴鹿のためがいいんだがこれはさすがにしかしくいや今ピョンタクト持ってるって思ったんだけど ね, ねこれはでも十分ですね、うん、いや こ, かここで MB 出さなきゃいけないか俺こ小高タ MB 超みたいんですけどね結構いいショットなのコタカ MB みたいですね、えー、まあ割とこれあのバイスン圧倒的に見えるけど 意外と駒澤さんと勝ってんだよね勝ちますからね<笑>まあ、とはいえダルシブとバイソンどっちがきついんだろうな<笑>お よ, よくやどうした<笑>これはバイソンがちょっとユリードしてるが紙が入ってスパコン溜まってるんでう<笑>、えーちょっと 厳しい あ, っとあーいそこで逆に来ました MB 今のねグランドストレートを、ね、ー見せかけて裏の MB らしい選択肢ですねあっぱからね、えー、あの欲望の投げっていう、まあ、足が速いのと投げ前が広いっていうのがねバイソンはやっぱ強いですよねよくガードした<笑>さあ電気が非常にいいとこに置いてありますね暗 い, 暗いヘッドあこれはめくりにいったかこれは素直に噛んでもっぺかけもかみにいった いやこれまだわかんないぞ。さあ出していきますねローリング。まあ、出し得、うん、ヘッドしかないのかな。あれはさあファイナルランド一時。さあ上しっかり出、ね、ヘッドは溜まってます。見てる上うまい。パンパン冷めてなかったんですね。ダッパーレしかもローリング移動抑えていきますね。 これはかなり MB はいい感じでおいいガードああ逃げてるさあ前離してラインも上げて体力的にはかなりリードしてるもうこれコンボさえ食らわなければっていう今のガードは押さえてます ね, ねまあ上ッ見が出 る, がえるしっかり削って前に飛んだマジかえ今バックステを押していくバックステ読だよねすげえしかないよね あ, あと垂直か あと間合い的にあれじゃないから、まあ、ワンチャンアッパーゴチゴチでよかったああ確かにまあさすがに紫でしょうね体力的にかなりリードしてたから、ね、まああの強気に行くかっていう早め早めですよね多分そこで強気に行くのが MB の強さですねあバイソンにねあれやられるとね本当、うん、ね, といいね折れるよねちょっとさあ MB 対小高見たいですがさすがに紫、うん、<笑>まあこれもね全然 いい勝負ですよね。いい勝負ですからね。って言ったら怒られそうですけどベガ使いに。あ<笑>まあでもまだいける方なんじゃないベガとしては。うん、これはしかり。足変届かない。どう。これは掴んで。ヘッド。お, おヘッド出せ。これ MB っぽいなあ。今のヘッド MB っぽいですね。そ, そうだね。ク、えー、レイジじゃ 出, 出ないの。 中パンクレイジー、まぁ、あ、出ますけど一応あ、コパクレイジーあ、コパクレイジーあ、ーーあーーあえて中パンにしたのかな、まあ、ミスるとねヘ ッ, るヘッドが当たる見えてるぞあ、このゲ上見立てない振ってヘッド出すねあ、紫もヘッドに当たらないようにうまく最新の始まりをしますねめくり ちょいリードは紫あとここは放していくただ安かったかあとバックジャンプあサブいやーかなり高いだだしっかりやろドリードしてるのバイソン残り20秒あっばいいアッパーうわああったでショーキックこれはできなかったか MB が見立ていやーでーかか 紫しびれた顔してるな今悔しいです、ね、残ったのはバイソンと、えー、ブランカに対してガイルさあこれが見たかったダイヤシー歩いてシー最近か高はダイヤシー多様ですねダイヤシー多 い, いですよね、うん、うまく当ててくるんですよね、うん、いていていて超痛 い, いてしかもたまったので、うん ジャックソニックのほこれは見てから減ったいやしっ超リーチ 超, 超減ったマジリーチこれ勢いあるなこのチーム審判で返すさあおもブロにマイジャンプ<笑>あっ体育ミスったほほ<笑>うまいうますぎる当て感がうまいただここはソニックでバリアを作る d としてはゲージを食べたい ガエリはちょっとライン上げたいですよ ね, すね、うん、ここはもうスパコンさえ食らわなければっていういやでもこれ県内に入ったわ今の領域 よ,、ねね、よく打ったねよく打ったね穴掘っちゃったねさすがに打たねえだろっていう上ストレート小高が今の2番とかでやってきましたね、うん、ソニックソニック いやー MB はうまいことを散らしてますねま散らしてますよ相当我慢してますいい大パンチパンチ<笑>短パンチ溜まってるよね多分ね大パンチいやこれはリードしてるのはガイルだけど戻したワンチャンあるぞよくあるしたしばしば重ねてソニックであーあーあーーー<笑> よく勝ったサンタでー MB でもちょっと昔とか言って我慢強さが、ね、我慢強かったねねえあえてあってまパ今話す時は話しに行くし、ね、我慢強い時がすげえ我慢強かったですねなんか関係の付け方が、うん、さあ決勝残ったのはプッチモリこれちょっとすごいですね MB やっぱほかげやってちょっと成長してきましたかねうねうんで逆サイがえっ、ー 優勝候補優勝候補4代目チームと、あとゆうちゃんチームですね、しかも実質、もし、うんうん、あのー、プッチモリだって、4代目チーム1回勝ってか実質今んとこ全勝ですね、いや、すごいです、ちょっと MV 悲願の優勝あるかもしれないですね。うん、で、カテゴリー 7A のなんかチーム名って、なんかどういう意味っていうふうに思うじゃないですか、聞いたんですよ、ランケーブルですかなんかカテゴリー、そう、カテゴリーはなんか範囲で、うん、7A っていうのは一番回戦が早いっていうんで。うんうん われわれは一番プレイヤー性のがいいっていう意味らしくて、はっとか思ったんだけど、ゆうべは考えたらしいんですけど、ゆうべやそういうの好きだよね、確かに、<笑>お、ゅうでいったのか、ゅうでいきましたね、しかも身内対決、まあ、後出ししたから、ふたちゃんが相当自信があるのかな、うん、さあしかし今日の後藤さんはちょっとやばいですよ、ね、<笑>今日の後藤さんは本気でやばい、やばすぎる、マジでやばすぎる。 えあれ強がってんのか今日の後藤さんはやばいですよあー確かにしっかり重ねたね<笑>今なんか中盤重ね読み竜巻読み中止みたいな感じでしたねねえ<笑>か一瞬待ってたの。投げるが<笑>タちゃんもさすがにこのままでただではやられないと画面端に押さえつけてシンクをためるサイルもうたまった対する後藤はまだ半分しかたまってないタイドクリードもしてるので佐々木つ希 まあ、早めに打っていくスタイルですよね、ふたちゃんは。圧巻しか打ってね<笑>、たまった、藤はこれ、一発目、対するタルタッチャーマンは2回目ですね、しっかり外して、前歩き、一気にラインを取り返す形、さすがに厳しいか、残り10秒、さあ飛ぶ、波動、波動と、飛べるもんなら飛んでみろと。えー いう感じですねね開幕波動を撃ちますていこうという感じですねあ、てシ勝利欲望すぎるだろいったね 昇竜怖かったけどね、うんまあ、後藤も用意してなかった感じですかコマンドは何かええってたねガクガクって一瞬屈伸でしゃがしオーパンでしたね。なん何かが化けちゃいましたねあスパコンのあの暗転でコマンド止められたっぽいです、まあ多分昇竜だろうねスパコン返すんだったら多分大パンをしてると思うんだよなさあお手前が二人目でこれはエスタが温存ですか まあ、ゆうべが虫もんですからねあ、えー、<笑>まあ確かに、バルログとしては、うん、その2人はかなりきついんでそうですね、龍を先に行った方がいいです、ね、早めに、あの、うん、まあ、そうは言ってもフタちゃんなんでねそうなんですよね飛び越しなげ強すぎない<笑>強すぎですね<笑>龍は何が正解なんだろうね投げる、いい投げ 投げさあ特訓投げ。は投げま、うん、歩き投げで返し。強しあとこれは大勝利を見せたのか。確定。いい形でねめくり当たった感じ、ね。どうだ。ジャムタキック。ああ歩き投げ。いや強気ですね。<笑>オペマイは弱く。これは先ほどの GJ サカットを見せられたらまあ先にー先にいいでしょうね。藤本初試合。 いや準決勝で二人目で初試合ってのも痺れるねすごいですね昨日の東西戦でも大活躍、日本 D.J. まあ、今やシングル単体プレイヤーだと最強なんじゃないですかあのスターカップも優勝したしはいはい、そうですねしっかりとのめでー、今後これで これは手前落ちは、しっかりと返して相打ち、今回はバルロン・タンカーしっかりガブしてうまくジャックをかわしながらそうですね、うん、やっていってますねジャックも引き付けやらないですねスパコンたまった、これはああ、手前打ち、なるほどしっかりね、うん、まあスパコン怖かったんでねバックジャンプ大キックだと思うんですけど歩きすらうまうまい しかもいピロライが大パンチおさすがにバレるといえどもうであしかしどうだモードに入る が, が, が、まあ、これがあるんですよね DJ はねでにこれで逃げれるのでいやバレてるあとミスったか刺激キックうまいコパンエアスラー今のうまいな今のうまいですねちょっと下がってコパンエアスラーはやばいなステラー出しづらいすから全部もうねあんなのステラーは も, うあれも当たれなそうだね、うん、当たらなそうだよねまあ まあ、バク転バク転ぐらいしかないのかな、問問題題の…問題のキャラがボスがもうダルシムいないですからね、あ、鈴鹿がいるのか、いますね、さあ、<笑>先ほどの DJ 戦を見て、どういきますかというところですね、ちょっと積んでるような気がするんで、うん、おっ、うまい、うまい、逃げる無理やり行ったのもあらになったね、ちょっと。 画面端でエスタがー間に合いそうだったな間に合い間に合わないですねま合いがちょっと遠かったから打たなかったけどいや、あとなんかスライディング<笑><笑>見てから<笑>見てから<笑>はい<笑>ご苦労さんみたいな感じのアッパーハンターでしょ<笑>今のはやべえなやべえなこれ涼しい顔してやってんのはやばいうおマジで沖だねあれは知ってんな本当<笑>まあ X であれだけで、ね、頑張ってたからな ここまで、えー、そしてスライディングを見逃さないヤバすぎるガードに入手しよう、あとははいガードガードみたいやってて<笑>何もできないよないや藤本も相当頑張ってるんですがいや間に合う厳しい厳しい撃たないたな い, いやーここは間に合いますよ い, いやこれどうすんだよきついなただ一人一冊で来たんで この男が残ってるんでね、4代目をベガで倒せるのか、まあ、それとも決勝行ってリベンジ果たすのか、そうですね、いや、熱いですね、時間いっぱい使ってます。まあ、この組み合わせも、ね、ダイヤグラム難しいよね 七ぐらいあんのかなエッサガでしょうねえエッサガはエッサガなんだけど七なのか八なのか結構ーやっちゃったやまったボンボンボンボンと減りすぎた い, <笑>いやさすがのゆうべ屋さんもこっから逆転は無理だわまあメカが、ね、ベガワで、ね、第2位がニットするんですごいコンボ痛いですよねさあリーチおねこれが問題 まあエスタの弱点としてはね受け身はないんでね投げに行きたいっていう、はい。投げ頑張れなきゃいけないですね。いやバックジャンプで投げ逃げますね回避。あこれはマジで。ピヨちゃんピヨちゃんやばいやばい。さあ落ち着いた時間経過したんで。確かにマジ知ってる。うわーあーバックジャンプが入っている。あまりにも強すぎるキャラパワーがありすぎる。さあ決勝戦は先ほどのリベンジとなりましたね。 これでプッチモリはあのもう先方をまた選んでくださいねあちらは後藤君が固定ですで時間な い, インタビューしたいどうするそこら辺は任せでじゃ、まあ一人一言ずつさくっと一言をととは い, はい、はいはい、じゃあカメラください、はい、あじゃあ両チーム決勝戦戦う、えー、プ, ップッチモリと、えー、武装戦線パートツーお集まりください六人六人の方々はあの男女へ 6名の方々壇上へどうぞはい並んでくださいじゃあ、えー、今先ほど終 わ, ああの終わった武蔵先生の方からコメントもらいました、ね、じゃあ、ね、すいませんお名前と一言コメントお願いしますえっと後藤ですまあさっきあの予選で一回負けちゃってるんですけどこのチームにまあデータは揃ってるんでデー タ, データ、まあ みんなしてあのー、もう二度はないと思います。リーダーチームって感じだよね。怖い。後藤くんがマジですね。後藤さん今日やばいですね。本当に記録やばいです。四、えー、代目です。えー、まあ去年の去年も二位で終わったんで、今回は優勝してもうええって、えー、<笑>全国、えー、級の大会を制覇したいと思います。お願いします。あどうもお手前です。 ちょっと今まで本当に情けない戦いしかできてないんでそんなことない、そんなことない、そんなことない本当に、<笑>あのー、ちょっとこのまま負けるにしても勝つにしてもちょっといい場面を見せたいなと思いますんであの4年前にマニアで出たチームなんですよそんでパート2なんでなそこのその時のリベンジをしたいと思いますよろしくお願いしますどっちから行きますどっちから行きますじゃあ名前とはい えっとデモです。えっとこの大森のチームで毎年あの三人で組んできて。ここまで来れたのは初めてなので、ちょっとこの機会を生かして、あの絶対優勝します。よろしくお願いします。頑張れあ、エムビーです。えー、このメンバーでずっと勝ち上がりたいと思っていたんで、えー。巨大な壁ですけれども、全力で立ち向かいたいと思います。よろしくお願いします。えー、鈴鹿です。えー。 ちょっと3番目にしゃべるんで2人に言いたいことを言われちゃったんですけどまあ、僕、ちょっと一つ初めて6年くらいなんですね。なんで初めてこういう大きな舞台に来れたので、えー、なんとか熱い試合を見せられるように頑張ります。お願いいしますはい、それじゃあ最後の1試 合, 最後の1試合ね皆さんで声出していきましょうじゃあ実況解説席お願いします、はいスタジアワ1ピース2ピースぶッちぎり選んで、はい、後藤君が相手がもう固定ですさあ、どっちに座る ワンピーガーに座るそして後藤の竜見て誰を行くそこら辺はあれかまあ、さっき試合終わったばっかだから映ってるかね決まってなかったんでしょうかね MB かなまあ、ブランカーはちょっと行きづらいけど う, うんはい、はい、決まったかなが行くのか OK 決まりましたねしたらじゃあ XS と2019ファイナルバウト 決勝戦スタートでー す, よっしゃーすさあワンピープチ森ーは鈴鹿あ行きましたね<笑>まあ6年でね若手って言われる業界ですからね若手対ベテランですね<笑>そうですねワンピーは若手です見た目はなんか逆なんですけど<笑>わ 開, 幕す 開, 開幕は開幕足払い後藤さんもやる気満々ですがここはフレイム 勝利権ここがカードになっているいや今日の鈴鹿はね割とダルシムだと選ばない選択肢をどんどん選んでて、うんうん そ, でね、それでそれはなんかあの正解をあうこういうねスライディングから勝ってるところでさあスラストこすって、はい、うまい今のは中パンまあ中途中端、ね、って判断して立ち中パンに早めにしましたね、はい まあ、鈴鹿の動きが相当いいですよ、いいですねまあ、後藤君もね、相当ね、ダルシム性うまいんですけど、被弾しないスタイルで、今のはちょっと、ワンピーが取りに行ったのかな、これはインフェルノは打たない、まあ、イ, ンインフェルノ、があるぞインフェルノ打って投、投げる、そう、あまりに強 気, 強気 いや、あそこ俺100いかないですからね投げ100いかないっすよ100いかないっすよ<笑>あれ勝利で終わられたら2択いきますからね逆とウあれ勝利で暴れるしかねえんだよそう投げはちょっと遠いから投げ前では負けてるから逆にこれで倒さないとエッサがダルシになっちゃうのでねうんだいぶきついですねいっていや超減ったもう半分よくあぶせた さあクリスタルの方行った早出しああイパンチなるほど、はいそこはまあ、ドリル読みでしたね読みです、ねまあ、ちょっと浮いたの見てすぐ押した感じですかねさあライナンドあまずは横ファイに追っていくがいや画面越したんだけ ど, まっっだけど逆に攻める今テライたのかな？みるあさっきの試合の時きに散々テラー出されたからねデータ揃ってると さあ爪を拾い直して、それでも出す、当 た, った当たっているい今の K バックになったから、バっっね、P バックになったらよけたのに、ちょっとな、鈴鹿にほんと流れというかきてますよね、今日は、ね、いやししし か, ししかしバルローペーーースなので削り優チチャーチ大パンチゲージもたま る, るどうすんのこれ さすがに2回勝つのはきつい厳しいかじゃあ強なるほどそあれを置いだね多分ドリル読みのまあほんと置いといて無駄なやねもうスライディング以外には勝てるっていうし知ってますねさすがに知ってるね、うん、さあそこにネモですねまあそうですねまあもうエスタが残ってるんでこう出しておかないとさあ2人目同士プッチ盛りとしてはまあ一応これはあの展開どおりというかそうです悪くない感じですね 正しいまあ、とはいえブランカーも厳しい組み合わせ い, いけるっちゃいけるんですけどいけるっていうのは言うけどみたいな<笑>、まあ、最低条件は先にリードしないといけないからですねこうなると非常にポイントが絞られてくるのでうバルドガーとしても対応がしやりやすくなるとあー っ, とっとバックジャンプしちゃった前捨てマイスのショーローリングじゃなのあショーローリングか 痛いですねこのスライディングにスライディング差し返し非常にうまくできているいさあもう待つだけ待ってるだけでいいこれテラためながらね立ちテラためながら待ても OK でしょ う, うあど う, どうだワンチャンあるぞワンチャンがあるがしっかりローリンが見ているテラは溜まってるんですテラは溜まってるんで す,、ね、まんです<笑>あの間はやつかせないもんね まあ、調整は相当難しいよなブランカはまあ、オペ前はね本当ねここでやっぱり活躍しないとっていう思いが出てますね冷静に冷静にます、ね、冷静て冷静ですねあーしかしちょっと焦ったかいや こ, こ, これは大ローリングまあダメージ勝ちはしてるかあのローリング見てからスライディング偉いねね全部返してるね全部拒否できるっていう、うん、あれはもう前捨てしかないのかな なんか、バルログ側に正解があるんでなんとか紛らわせないとっていうミス待ちになっちゃうのかな相当厳しい体力はまだ体力があったー届かず戻りチ包め無情な中盤が刺され<笑>ただ先ほどね m b 大活躍だったんでねそうですね勢いがまだ勢いがあれば行きましょうさあ今後藤君からオペ前に劇が入りましたね あんたがかかるか。大パンい。早め。今日大パンうまいっすね、あいつ。いやっべたって。酔ってしまう。一回投げて、伊豆投げて、おきせめ継続。もう一遍、よくかどした。投 げ, 投 げ, 投げ。さあ、リーチ。リーチ、あっという間にちのリーチ。リーチです。ちょっと会場盛り上がって。<笑>リーチですよ。 まあ、言うて、関東でやるさあ、チュンは入るぞいや、これは大パン チ, パンチ半分減ったガードスタイが ガ, ガードスタ投げる投げ る, 投げるああピヨっちゃったーチーパンチが入って<笑>優勝は、武装戦戦パート 2! めおめでとうございますいや悔しかったなーぶっちもりな、一度は勝っているチームだけに いやデータ揃っちゃいましたねまあそうっすなまあ、2度勝つのはさすがにこのチームには厳しかったかいや で, もでも4代目でもビビってたはずなんでやべまたバイソンやだなみたいな<笑><笑>あでもバイソンには負けてないダルシムとガイルあれさっきいやなんだっっけ、さっき4代目 MVB には負けたんじゃなかったっけ ?MV じゃなくてだだ鈴鹿が三打点でしょ三打点だったか な, なんかそう、ダルなんかバルログに勝ってそうそうそうで、大将が スサガで、えー、確か勝ったはず少数…なんかインフィルムはなんか画面端でああそうだスライディングからのあれかあはいということ で, で優勝した武装戦線パート2の面メ々ンメンですあのはい左からじゃあ画面画面左から後藤君オペマイ4代目という順番並んでますおめでとうございます拍手お願いします<笑> ちょっとですね表彰状できるまで時間あるというと、ね、インタビュー先にインタビュー、ね、先にしたいじゃあ優勝チーム一人ずつコメントいただきましょう、えー、と後藤です、えー、と夏 の, この X の 3on3 って20年ぐらい前からもうずっとやっててもう 最, 初からは最初の方はもうは1回戦負けとかだったんですけど、まあ、今回、こんな強いチームメートに誘ってもらって、あのー、こんなところまで連れてってもらって。 本当にありがとうございます。本当にあの20年間あの続けてくれた運営に本当に感謝していますし、チームメイトにも感謝しています。この先また20年、30年、40年、ね、50年と続けばいいなって思ってますんで、ね、よろしくお願いします。ね、以上です。あどうもお手前です。あの大会出てから長いですけど、久しぶりでなんかこうプレッシャーというか。 勝たなきゃいけないプレッシャーというのなんか久しぶりに味わってきます気がします。なんか今 キ, キ, キャラ使いの人は多分みんなそうやと思うんですけど、ちょっとまだまだ自分もあのヒールになりきれてないというかまだまだところあるなと本当痛感しました。いやいやいやいやいやいやさすがに。まあマオさんをちょっと見習いたいですねそこは。であとチームメイトに本当に助けられました感謝したいと思います。あと運営の皆さん本当にありがとうございました。<笑> さあ、4代目、えー、公約通り4 4代目です、まあえーまあ、オピマイさんも行ったんですけどみんなちょっと後藤さんだけがちょっと調子よくてオピマイさんと僕が取らないといけないカードでちょっと落としてちょっと調子悪いかなっていう雰囲気だったんですけど、まあ、なんとか優勝できてよかったですで去年と同じ日なので僕の今日は誕生日なんでおーそうだ、ね、おー だよな誕生日なんだよな1年越し年越しおめでとうございますええー、27歳になりました若いんだけど X 業界では超若いです ね, ね18個した四<笑>代目さんあのインタビュー最中でごめんなさいあの今回ので優勝したら一応一通り大きい大会全部優勝したんですけどパンツ履き替えるって噂を聞いてるんですけ ど, どうあれはどうなるんですか パンツすいなそのパンツじゃな い, ゃない<笑>今回のう、ね、に青いパンツはもう履き替えるもう終わりだって話を聞いてるんですけどそうで す, うすあの約束はあのー、まだ生きてるのかっていう未定ですおい<笑><笑>まあまあスターカップ優勝してないからねまあそうですねあ確かにねでかい大会ねでなんかそのスターさんが<笑>僕が今日優勝したら、はい、スターが開くからみたいなあ本当ですかお前のお前のために開いてやるよみたいな感じで。 ね、い, い, い, いいお土産になりますね、食べ に, にと、スター杯も頑張りたいと思います、ありがとうございました。<笑>じゃあ、ちょっとここでお待ちください、表彰式やるんで、それまでちょっと解説的、いやーいやど う, うっていうか、もう、まあなんだろうな、ね、当初 の, そのくじ引きというか、事前エントリーの段階でも、はいはいはいまあ、優勝候補であろうというに言われたところが、はいまあまあ、きっちりヒットだよ ね, そうですね、うんまあ、きっちり決めてくれたという部分では、まあ、あのー、 よかったと思います途中、やはりそブチモ リ, チモリ非常に頑張りましたよねすごいいいとこいい試合さあったすあれは ね, でもねそうなんだよね決勝多分違うほうが上がってきてほしかったんだろうね一、まあ、回勝ったけどキャラ的には相当きついいじゃないですかまぁ、あ、どこのチームもあそことは当たりたくないですから ね, ねだからみんなそこ避けて張ってた感じだよね ねょう、どうですか、MVP とか、誰にあげたいですか、MVP はどう考えても、鈴鹿鈴鹿だね、ああれいもるけどあのあのあのあの僕もあの実際負 け, て負けてますけれども、も実際、鈴鹿倒してきてるのが、世に言う、ダルシム戦が割とうまいと言われているように、指白くんだったりとか、を結構立て続けに、うん、勝ってきてるので、はいはい、で実際、決勝リーグまで無敗の11連勝。そうそうそう 逆託的なものがすごいうまくってそうです、ねまあ、これから多分、鈴鹿さん狙われると思うんで あ, のあいつ、逆託やってくるなっていうのが多分みんな皆さんのデータに入ったと思うんで<笑>非常にあので今回 の, この優勝したそう後藤君か鈴鹿か非常に迷うところですね。あーあーそうですね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 マイカのチームメンバーですからね。そうですね。うん、本当にあのー、非常にチームマックのチームマッ ク, クのね高さっていうのをさあということで表彰状が出来上がったということでついに。お疲れ様でございます。うん、はい今回もですね漫画家の吉原先生に、えー、僕お願いして書き下ろししていただきました準優勝チームから準優勝チームプッチモリプッチモリはいプッチモリの皆さん、えー、準優勝あ前に出てきてください。 はい、イースト2019準優勝おめでとうございます見せて見せてじゃあ準優勝チームの写真をガイル だ, イル だ, イルだはいかっこいいですよあと今日、吉原先生遊びに来てるんでサ イ, ンサインしてくれるかもしれないですよああ、えーはいいですよちょっと優勝チームにガイルがいなかったのが残念なんですけどまあ、僕サマーにかけてサマーソルトでガイルオファーしておいたんですけどねかっこいいイラスト 準優勝おめでとうございますガ イ, ガイルめっちゃ欲しいですけど<笑>、はい、じゃあ優勝チーム前にお願いしますガ イ, ルダメガイルめっちゃ欲しいいい絵ですねはいがが、えー、優勝武装戦線パート2オペマイ君と4代目後藤君おめでとうございます誰いきますかじゃあちょっと写真撮りたい人がいっぱいいると思うんで真ん中で持っていただければ<笑>はい写真撮ってじゃあ、えー、<笑>撮影タイムといきましょう 武装戦線パート2です。もう一度大きな拍手をお願いします。<笑>俺やる松ささ、ね、<笑><笑><笑>さあああ、はいえー、大丈夫ですかね。は サイン後で書いてくれると思うんで、おめでとうございます。いいじゃあ、あありがとうございます。いいな。<笑>はい、というわけで、優勝した、えー、武装戦線パートツーにもう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございます。<笑>ということでですね、じゃあ、えー、ま主催、まあ、僕も一緒にやらせてもらってますけど、マッツ松にも総評をコメントしてもらいたいと思います。 はい、えっと、長丁場、お疲れ様までした、まあ、あの8時までに終わろうというので、まあ、若干オーバーしちゃいましたけど、まあ、全然許容範囲内ということで途中で、ね、あの2打進行をやらせていただきましたけどほぼほぼ1打進行での試合動画残せるものは残せたんじゃないかなと思いますで長丁場、お疲れ様でしたで今回はあのー、この、まあ、夏の3オン3というものが先ほども話題になりましたけどね、実際に 2000, 2000年ぴったりから始まった。 のでずーっと一応、1年も間空けることなくずーっと続いてるあるイベントになるんですが今回、ようやっと150人超えると今まで150人というのを超えるのは 5×5 はあの何度か超えていたんですけれどが3を3で超えるというのは非常に、まあ、遠い壁だよね難しいよね、まあ、実際25年も前のゲームですから、まあ、難しいよなて言っているところでまさかまさかのやるごとにやる年ごとに右肩あたりの参加者で来年とかも。 どううでしょうかねイースクさんでできればやりたいですけど正直今回、あのー、皆さんの熱気等で結構厳しかったですよね、はい で, ももうまあ、できる限りはあのこういうような会場とか借り て, てまた来年再来年さっきのご、あのー、4代目のあれじゃないですけども、ね、20年、30年きついな<笑>やれればなみたいな感じで思ってますので<笑>、まあ、そのやれるためには、ね、あの皆さんの、あのー、せ去年も言いましたけど、あのー、もともと地元のゲームセンターやあのコミュニティ などを大事にしていかないと今、昨今、ゲームセンター厳しいの で, でやっぱゲームセンターで自分のできられる環境ですよね、好きなゲーム、好きな遊びは好きな仲間うちたちそうあの楽しい時間を過ごすのはやっぱ自分らで守らなければいけないと思いますのであの今後も、今年去年、一昨年以前以上にゲームセンターに足運んで足下宿足を運んで、いっぱいお金使って、いっぱいスキルアップして、ここに。 決勝戦ベスト4とかで残れるような感じになれればなと思いますなんで今回はあれですねあの前もともとの事前予想をしていた優勝候補のチーム、まあ、ほぼほぼが、ね、ベスト8残りつつで途中番狂わせもありつつので非常にいい大会だったんじゃないかなと思いますかなりあの若手勢がいろいろな部分でバ頑張って頑張って頑張って、まあ、結果的に優勝候補筆頭が優勝しましたけど、まあ、そこも、まあ、含めて X らしいっちゃ X らしいなっていうところなのであの来年 再来年以降もこのまま頑張っていければなといい、ね、あと古いオスター連中40、まあ、僕とかジャイアンツもそうですけど40超えててもまだまだこいつらに負けないぞ頑張るぞ軍勢いいか<笑>な感じですということでじゃあ来年以降も頑張りましょ う, こう今年はお疲れさまでしたはいということでじゃあ僕もえー、っとコメントさせてもらいたいんですけどまあ X 本当になんか見ててすごい面白くて今年もすごいあの朝もう11時からこんな遅い時間まであのすごい試合いっぱい見れて本当に皆さんありがとうございました、えー、お疲れ様でしたと言って言いただいた、ね、あと、さっきマッツンも言ってくれたんですけどねゲームセンターどんどんどんどんなくなってるんですけど、まあ、僕もまだまだこういういアーケードコミュニティのイベントを 粘, 粘り強くねやっていきたいと思いますしあと、イベントも僕もメーカーの公式の案件だったりコミュニティのイベントもすごいたくさんやってるんですけどまあエボジャパンとかもあのやってるんで。 1月、まかリメッセでまたやること発表されましたけどね、なんか皆さんでやる気ある人いたらサイドトーナメントとか応募してくれたりすれば、僕らでバックアップとかしますしまだまだね、X のイベント、まあ、さっき話してくれたかけるごなんかもやりたいですしねあの、いろいろ続けていけたらいいなと思います、えー、本当に今日は長丁場、お疲れ様でした、また来年やりましょう。 はいお疲れさまでした。